レッツくぜさあ、ということで、今日もやってまいりました、古原やしさ TV よ。 はいまあねこの衣装を着てるということはそう皆さんねお分かりだと思うんですけれどもコラボ会でございますで今日ですね来ていただいているのはですねこちらのお二人才を磨いて己の未来を切り開く劇ショッパーひたすけん総太郎です技が彩る大輪の花ファンタスティックテクニック激ブルー ペですおうすごい。やめちゃいました。イメージングアビリティって言いそびれた。い<笑>いね。あ、言ってなかった。大丈夫。大丈夫って言ったいったいったいった。ただ顔がレッドだった。ったもうやっ た, たらレッドだった。あ、そうなのうん。それは何しますかえ、に何知らないでしょ。 であの最初オーディション で, で、うん、僕は真っ赤のシャツ着て行ったの、うん、え、うん、それ落ちる人やんそれ大体、うん、ねえって思うじゃん、うん、最後にさあのあの聞かれるじゃん、うん、あの赤だと思う人い分かる分かる俺も聞かれ た, かれた、うんうん、一番最初に手挙げたはいっつって 赤, 赤に手挙げた僕、ね、もブルーに手挙げてた真っ<笑><笑>赤のシャツ着て<笑>レッド着てったけど<笑>もうもうやっぱあのズッキーがねあ 分かってたダン、うん、トツでしたからあ、そうなんだ、うん、あ、もう、ね、やったんだよニキニキーとか や, ーっとやってたの、うんだよ無理してたもん、うん、ちょっと待って深見列バージョンのニキニキだちょっとやってみてあ、うん、深見列バージョンの、うん、ニキニキだ全然ニキニキして<笑><笑><笑>ない何を持ってそう<笑>だよ、もうニキニキが何か一瞬忘れたもんね列はもうニキニキとかをもう出さない言わないもんねそうだよねああニキニキしてるな あ〜そっかめちゃめちゃキザだけだったもん ね, ねめちゃめちゃキザだけだったもん ね, ねだからこのトンファとかは、ね、あヌンチャクとか激ヌンチャクって言うんだけど、うんうん、こ, れこれまずアクション練習が入ってたからえマジそうそうそうできるんだこれ本物だったのヌンチャクえマジめっちょっ頭当たったりとかして、うん、で, で本番バンバンバンバンバンってやって、うん、であのレッドのジャンルにこうやってみろって言ってこれを投げて渡すっていう瞬間始まった、うん、そっかすごいね 激ヌンチャクは列が教えたんだそうあそうなんだそうなんだそうなんだちょっと待って一瞬ちょっと回せることね、うん、ちょっとそっち一瞬こっちと、うん、深見列14年ぶりに激ヌンチャク回しますはいお願いしますいきますおっそおっそ<笑>おっそおっそおっそっ<笑>っそおっあ<笑> でまあ、今ね2人には自己紹介をしてもらったんだけれどもそうそうなんでここ共通点があるかっつったらお互い共演してるんですよで そ, それが『劇レンジャー』『バーツ』『ゴーンジャー』あれが初めて VS シリーズが映画化になったのって俺たちからそ う, そうなんですよ そ, それまではもう V シネだけだったんだよねそうそうそうそ う, そうがこれ言っていいのかなうそうそうその時上<笑>そうそうそう映うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ うんえー、上映するはずのものができなくなったから、うん、あれをやったって聞いてるけど、本当かちょっと分からんじゃないそうなんだ、うん、じゃあ、それがこシゃんなかったら、これな、なってるなって思う、えー、えー、そうなんだ、多分ね。まね、あ、僕が思ってることなんですけど、えー、ちょっとあのできレいジャーのおもちゃの売り上げが悪かったんですよ、<笑> そ, うそうそうね、うん、<笑>言うんだ、そう、うん、なんで、うん、次のゴジャーはバリバリ気合い入れたって聞いてますそうそう、めちゃめちゃ気合い入れて、それが原点回帰って、確か俺たち言われた気がする。<笑> 俺らめちゃくちゃ悪かったから、うん、やっぱこう本物の武器感が強いの、ねうん、これと か, かな、うん、ちょっとこうバンとかやっちゃうみたいな、ね、銃とかでバンバンバンとかっていいんですよそうそうそうえでもさ、うん、劇レンジャーのさおもちゃさ、うん、めっちゃさなんか劇獣いっぱいいたじゃん、うん、たいた、うん、あれかっこよかったじゃんだってそうだかっこいい劇エレファントとかも武器系がね、うん、多分ダメだったんで、うんあのね、そうだよね武器系がねやっぱ あのお父さんお母さんがもう武器を買い与えることに抵抗があったんじゃないかなっていう見解で、うん、またあの仮面ライダーの方が電王だから確か電車なんてもうはね<笑>大人気じゃんそうだよね電王めちゃめちゃ人気あったしねしかも電王ちょっと色かぶってんのよえどういうこと あのー、桃太郎が赤じゃんって、青がいて、黄色がいて、紫、うん、もい黄色もいるわ、白も紫も、<笑>やばい、ね。<笑>完全になんか、<笑>バチバチなわけ<笑>全然長くならぐらいで、ね、それね、そうなんだね、そっかえ、でもさ、俺、すごく聞きたいのが、うんあの、例えば、俺たちで言ったら、ゴーンジャーの武器っていう感じでさ、うんうん、例えば、それがくっついてハイウェイバスターになんとかあったっ て, つて。うんうんうん 追加戦士じじゃゃんんそうってことはさ個人武器あるじゃんそうなんですよ俺さその個人武器の売り上げとかめっちゃ気になっちゃうんじゃないかなと思うんだけどどうなのそれ個人武器に関しては、えっとね、武器は分かんないんだけど僕自分のロゴがいたんですよあそうだよね最大の、はいはいはいはい、最大の は, い は, いはいはい、結構人気があったっていうふうに聞いてるあよかったそれねっていうか僕の存在自体が手こ入れだから、うん これ入れ激レンジャーに対するあどういうことそうだどういうことマンペイたちで下がった視聴率を盛り上げるため に, ここに<笑>そうだな<笑><笑>これ大丈夫で も, でも<笑>全然人気なかったよね<笑><笑>いやそんなことない申し訳ないけど<笑> V 字回復<笑> v 字回復した歴代史上一番いけないんじゃないですか<笑><笑><笑>まあこれどっちが本当のこと言ってるかちょっとよくわかんないじゃああの話してみ何でファイナルツアーの誰々の気を言っててそれは使えないやつだからでもこれ使えなくてもいいけど、うん、大体プレントもらうじゃんプレントの、うんはいはい、使えるか使 え,、はい、使えないと思うけど、うん、でみんななんかうわっみたいな、うん、ズッキー2個、はいはいはた、うん、こいつ、うん、ダンボール見た の,、うん、終わったの最後の最後、うん、バナナと 嘘でしょ考えられますよバナナえこれガチガチでガチ嘘でしょで俺今まで何してたんだろうっ て, 言って<笑><笑>そんな元気ないお手紙も入ってたよお手紙も入ってた、うん、お手紙も自体も全員に出してる人だったのよ<笑>彼だけの絵の手紙とはなくてあります<笑>しかもバナナは全員だった<笑>全員だった全員のキレイバナナにメッセージ書<笑>いてあったそ<笑> でまあ、ちょっとこれもなんか言っていい話か分かんないけど、うんうんうん、あの後々エゴをさしたんですようんあ劇ショップ兼ってライブツアーに対して、うん、みんな楽しんでたかなと思って、うん、で見たら宗太郎さんが好きで見に行きましたみたいなおおおおおおおておおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお プレゼント持っていけばよかったって後悔してますみたいなことを書かれててなんかそんな思いをさせてしまってごめんねって思っ て, るってそれを踏まえて V 字回復なわけないじゃん<笑>やら俺らが人気なかったから V 字回復したあとに M になったわけじゃないですかなるほどねこれ言して、うん、やっぱスイカ選手だから、うん、もうあの僕のアイテムとかあるわけですよ、うん、おっしゃった通り、うん、サイブレードとか、ねはいはいはい、で僕にしか使えない、うん っっていうのがあたの、うん、僕たちのこの戦う力劇っていうのを僕だけがこう尖らせて武器にすることができる特殊能力を、うん、あの七剣星っていう僕らの師匠でも成し得なかった技を僕は、うん、めちゃめちゃすごい人や天才だから使えたんですよ、うん、で登場してそれでババ バ, バってみんな大活躍ですみたいな。な 後半あと20話ぐらいのところでネットがそれ覚えちゃって<笑><笑>唯一の唯一の<笑>最大王もさお前にしか乗れないってうん、ソちゃんしか乗れない伊藤和也さん乗ってなかった余裕で乗ってたのそう<笑><笑>ちゃんだけのもの物が奪われていくのだよみんなにから<笑>マジで<笑><そ>う<笑>違うでしょそれは違うでしょもうなんかダメだっつって取っちゃうのみんなマジでみんなに取られてるんだられる自分のもの も, の も, の も, でもみんなのものになるの そう、最初はもう、台本ぶね、うら羨ましいみたいな、もう彼しかできないもうたくさん持ってないから、はいはい、もうみんなで、すごいな、はい、追加選手ってやっぱすごいなって話だんだんともう、あああのねね、なるほどね、なんでなの人気はないから<笑>、そういうことじゃないってこと<笑>そうだよね、だって僕と紫、ヴァイオレットも追加選手で、うん、最終決戦の時、うん、ラスボスに僕たち、なんか足で踏まれてるところを、うん あの、赤黄色たち、うん、に助けられる青って家やな何で青いないの<笑>何で青いない何で青いないん<笑>で俺だけ飛ばしてた目合<笑>、ね、ってんのにおかしいだろう<笑>青いなかった青記憶いない青記憶いないほが出てこなかった<笑>こんな目の前青なん青なんだ<笑> 青, 青なんだ青なんだよ、なんだ青なんだ青なんだ青なんだ青なんだジャーですよ <笑>いやもう本当トさあこれ さ, さ冒頭には撮ったけどさ二<笑>人のこの格好これウケるよねもう本当にねそう<笑> こ, れこれは本物偽物うこれ何別物だよねこれあの、アマゾンで買った、うん、一番激、うん、チェンジャーに近い激<笑>チェンジャーに近いやつ<笑><笑><笑>これ何これは何、ね、これあ れ, <笑>これあの鉄筋家族違<笑><笑>違う違う これも う, もう 100% 真面目に 100% 真面目なやつつかみといえばもうん、スカミみレスといえばこれ、うん、ちょっと違うこれ多分パーカじゃないこれ<笑>いやいやいや<笑>これこれ白白んんっっとオレンジでフードがついてれば劇ショッピおっええちょっとこれででもさ劇チェンジャー、ね、そうでいやこの謎の手袋よりはそっちの方が絶対いいでしょ<笑>この劇チェンジャーの方が<笑>え<笑> すごくないそう、劇チェンジャーをちょっと今回、うん、まあお借りしたんでそうで僕は割とあの再現率高いと思うんですよで最初なんてさ、まだいいよこれそれって最大ですね、<笑>レディースの<笑>トロってチャリがあるね、カーフだか ら, だか ら, だか ら, だからどうするす結構真剣な通り、ね、真剣にもドンキってやっぱカーフだから<笑> チャイナをちょっとインとかした方がいいんじゃないみたいな。<笑>なるほどね<笑>ね、だからもう俺今、か、う、つ、ん、て俺今、チャイナドレスって危なかったね。<笑>そうねで<笑>危なかったう全部見えるいいよ。チャージでよかったな。チャージでまだよかった。だって、胸毛に関して言うと、うん、あのー、うずまさ行くじゃない、うん、毎年必ず。うんうん、渦ずまさでやっぱり、あのー、一般の客も見れるわけですよ、うんうん。お客さんも見てる中で、こうやってってきてくれて、胸毛一本ください。<笑>マジ<笑>マジ ああげげすごい思い出だね。い<笑>いいややばいねやっぱ今ぐらだってたの髪型とか も, もうさ全然違うしさ、やっぱね ちょっと前までねでロン毛で超ま前まですごい、ね、あのが好きみたいなあの切ってくれる動画も YouTuber でねあすごいやつにてくれてるけど ね, 見, からね見た見た見 た, そう見たでまんぺいに関しては実はその時ってそこまでね絡みがなかったんです よ, うんそうだよ、ね、なんでかっていうとゴーオン VS 激励の時ってお互いにその同じ色同士がその修行をし合うみたいな感じだったから俺はジャン師匠要はあの鈴木君とあのビルの窓の。 そ同筋掛けやってたしだからうちのレンと多分のファンと2人とだよね俺は兄さんヴァイオレットと22、うんうん、であなんかめちゃめちゃピアノ踏んでるイメージあるのなんかでこういうあれでしょあ れ, そうそう あ, れ, あ, れあのシーンめっちゃ言われる の,、うん、どう あ, のあのシーンってすごい覚えてるんですけど、うん、どうやって撮ったんですかって あ, あのシーンあれなんか多分ワイヤーで吊るされて、うん、なんかピアノ弾いてる感じで足動かして。 本当にピアノに対する冒涜だよね。ま<笑>え<笑>、まえ。<笑>いやでもあれはすごいよね。あれなんかよくできたやね。あれで許されてるんだね。<笑>そうだね。今考えたらね。今プロピアニストかでちょっといろいろ言われそうだよね。いや、すごいですよ。面白くないし、こうやって足で切って。いや、そう。足つけてなんかレンとかにこうやって教えてる中、ね、で、ね。そうそうそう。こうやってねって。兄さんがなんかすげえこの手がなんか気持ちな<笑>い。気ない。 なんか女っぽくなるんだけどこうなってたでしょこうなってたでしょあああの時のことでさなんか印象深いこととか覚えてるいやなんかもう気持ちとしてはさもうあれだよねやっぱ新しい次の、うん、ってなってくるから、うん、まあもう終わるんだ 寂しい寂しさはやっぱあるよ ね, るよねそうだね世代交代っていうね、うん、なんかずっとやっぱ1年間っていう長い時間し終わらない感じも確かにそうだよ ね,、うんねうん、あるし で, でもさ夏頃くらいにさ俺がオーディション行ってるんだだからそのボーンであるのさ、うん、おうもうすでにオーディション行った時に確か劇レンジャーのチームはねまだね撮影中に残ってたんだよね おおで、すごく覚えてるのが、あのー、リオのさ荒、うんうん、木く、うんが俺たち の, その控え室のところに来てで誰かが紹介して今やってる現役の、うん、そう敵の人ですみたいな、うん、で、何か一言みたいなで荒木く、うんが「じゃあみんな頑張って」みたいな感じで、うん、めっちゃかっこよくさってったの俺すごい覚えててかっこいいな、んかすげえかっなんか先輩が す, なんかすごい先輩だなと思って。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 お前の仕事だホン<笑><笑>当仲いいよここマジで仲いい<笑>だって俺本当にプライベートとかでもなんか全然お互い約束してないのにたまたま飲みの場だったりとかねあそうそうそうそうよくここ一緒に な, なんでこの仲いいのだ人だってさシーン的にはそんなかぶるでも一回あったんだよね一番最初に加入したての頃に二人の会があったのああ二人で人のメイン会みたいなのそ僕のあそうなんだそ う, そうあの再 サイブレードじゃない、て操縦灯っていうアイテムを質屋に入れちゃって、うんうんうん、めちゃめちゃ装備あるねめちゃあるのよ<笑><笑>優遇されたから<笑>すごいねで操縦灯を質屋に入れちゃってるから、うん、こいつのゴールドカードで買い戻しに行くっていう会が、うん、<笑>ああそうなんだそうえー。今、えー、ま, までやってね。そう今まで冷たかった万平が、うん、こう宗太郎くんみたいな、うん、その時まだ宗太郎くんだったけ、うんうん、ちょっと今度二人の会話から一緒に頑張ろうねみたいなのを言ってくれてちょっと好きなおお、えー、そうなんだそうなんだよ、ね 同い年っていうのも一番年下だったから、うん、そうちゃん来る前にかってよってよくさ初対面の時じゃ無視したねそれねなんでと思っんだそう<笑>ちゃんを逆にななんだろう無視した記憶ってたのにホに見えてなかったかいや無視したってこ感覚いこんな濃い人いないよあまりすごかったよ、ね、絶対そうだよねこうやってあとっとかやったか<笑><笑> んかそういゃないってきてやっぱりこう今までやっぱ先輩たち<笑>初めての現場あってか緊張もしてたんだけど、うん、めちゃ楽しくなってあ劇レンジャーの雰囲気が一気に変わったしあ二人が入ってきて、うんうん、兄さんも面白いからい、うんうん、っぱい埋められてそうん、えでも待って待ってでも俺は兄さんは最初怖いっていうイメージで聞いてたよ俺が聞いたやつでも前ね、うん 最初、万平は三浦力くんをすごく恐れてたみたいなイメージを聞いてた俺は多分それは今でもだと思うよ、今で も, 今でもええー、事務所のやっぱ大先輩だし、直属だから、あ直属だし、そっか、直属だから、そうそうそう兄さんっていう感じ、兄さんがちょっとお前、行ってこいって言ったら、うん、お前、そんな感じなの、うんだ、僕は、割と、なんか、兄弟分みたいな感じなのね、うんうんうんうん、弟分として扱ってくれるし、うん、うんうん なんか、あのー、結婚式のスピーチとかも任せてくれる感じなのへ、ね、えー、でまん、あ、平も親友だし、うん、リスクも親友って感じなんだけど、うん、やっぱ同じ追加選手だから、うん、満平ほど恐れを抱いてはいなかったあそうか、うん、いい兄さん最高とめっちゃ優しいしめちゃくちゃ面倒見いいのめちゃくちゃでもんかそれ思った通りだねご飯をさみんな食べるじゃん、うん、ロケの弁当を、うん、で やっっぱ全部食べななきゃいけないっていけててう教えをされてたの、ねうん、僕らのその頃今はかんないけど、うん、現場で出されたものは全部食べなさいみたいな、うん、でもやっぱ食べれない子も出てくる、うん、出てくるね。その時に兄さんが全部食べてくるええ、うん、マジ<笑>そんな日々を繰り返していくうち、ん、に兄さん1 0キロぐらい、ね、太るよ ね, それね絶対ねで1 0キロちょうど太ったぐらいの時に兄さんが滝で上半身裸でこう、うん、アッパーの練習をするっていうシーンがあってあったあったねむちゃくちゃ肉が壊れて<笑><笑> 亀<笑>山さんが<笑>抑えるじゃんかっこいいした<笑>めた時のこの最後の脂肪が<笑>すごい。兄さん見て俺めっちゃデブじゃないのか<笑>兄さんいそれこそれて、ね、やばいね前いったでい前いった前いった で,、ね、でこんなこと言ってから怒られちゃうけど重くなりすぎてやっぱトランポリンの練習とかじゃする、はい、前転とか、うん、僕らこうバーってこう頑張るわけなんですけどリヒ、うん、やっぱ重いから、うん、すっげえ低いの。 あ全然<笑>トランポリンでジャンプしてこう行くところを<笑>こう行くんだ<笑><もう><笑>よ、もうね、低いってろだんだん、あれ、マジ、動画撮っときゃよかったん、ね、<笑>面白いね、そんな思い出、いやあう そ, ううそうか、逆に俺、マンペーとか、その時喋ってなかったから、全然、そっか、喋ってないのか、友<笑>果さんとも、うーん、そうだよ、だから多分ね、うん、俺たちのイメージの中でのまんーって、なんかすごくクールな人のイメージなのだよ、正直。 だから万平がなんか意外にそうちょっと天然なところとかそうちょっとドジーなところとかなんかこういう可愛らしいところとかっていうのは知ったのって多分俺『そ激レンジャー』が終わってそう普通に伸び伸ばなった時にあっ万平ってこんな人なんだが初めて5天然0年すごい言われるて、ね、最初めちゃめちゃなんかきつそうとかいやそうそうそうスムスムしてそうとか性格悪うそうそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそ えそうなんか実際に話したまんぺいってめちゃめちゃいいやつだし、うん、なんかすごく可愛らしいっていうなんかイメージがあるかわいいのよだ、ね、あるよねあるよね戦隊内でも可愛がられてたあやっぱそうダントツ男女問わず男女問わずまんぺいだんだんの可愛いがこれが味締めてくるじゃん<笑>味締めてきてそれに乗ると、うん、女性陣全員キモいです<笑>キモっ<笑> えー、でも確かに俺なんか万平と新平の見分け方って俺の中であるんだけど万平、うんうううん、と新平 俺,、ま、俺たまに本当に間違えないとか知ってたのよちょいちょい、うんうんうん、そうまだ万平が多分ねっとかする時代だったから、うんうん、そうそうそ、ね、う<笑><笑>その時とかに、ね、俺間違えて万平に新平って言ったら万平 の, の切り返しの速さね万平だよみたいな<笑><笑>早いで俺早いんだ俺なりにね見分け方があるんですよ万平と新平の見分け方これ皆さん覚えておいてください 何のなるほどね可愛 い, い方が新平でやらしい方が満平おら俺が世界おらおらおら世界ですおかしいだろ<笑><笑>おかしいだろなんでやらしい、ね、満平新平あ、でもねやらしいっていうのはあの、み 目, 目なんですよ目がそう、可愛 い, い方が新平でちょっとセクシーですよ満平の目って、うん、ちょっと満平ちょっと見てみて、うんはい、そう満平の目ちょっとずるいんですよそうそれセクシーなんですよだからこの満平のその目はやらし い, らしいだからね<笑>あの、八星くんとかちょっと似てる目なんかどっちかって言ったら あの、ウルトラマンのハッセイクわかるわ、うん、かるハッセイクってちょっとずるいのがちょっと遠い目するとかっこいいよずっとなんかセクシーだし遠い目してそうあ、でもちょっとマンペの方がやらしいねやっぱり、ね、<笑>やらしいいいんだよ、いい意味なんでよねいい意味、いい意味そう、だからマンペイがやらしい方で可愛 い, い方がシンプイです<笑>皆さんこれ覚えておく<笑>マンペイがいやらしい方です い, やいやらしい方がいたらやらしい<笑>強調する<笑>はい、これが俺のおなりのマンペイとシンペそうなんね、そう 新編も、ねうん、よく会うんだけどやっぱり俺は「激レンジャー」っていう作品で、ねうん、1年間があってそれがやっぱね本当にこの絆の深さっていうか、ねうん、いやそうだよ大親友ですよ、ね、未だにいい親友って言え合うしだってここが一番仲良 い, いイメージあるよな俺、うんうん、どっちかって、ね、何で多分なのだってズッキーさんとかよく全然ここあったでしょよくそうだねもう ズッキももちろん仲良 い, いけどずっと一緒にいるなぁなんだね。えばねとな同じマンション住んでたの？んそうえー、マジ、うんうん、びっくりだね同じマンションの上と下で階は違ったけど<笑>ちょっとっっ俺が先に住んでて<笑>、うん、で引っ越すっていうから冗談であの、うん、うちの部屋相手てか調べてみってみたらほ、うんとにちょうどいいのが空いててマジ、うん なんかあればあってたしね、えー。でもさ、新平とも一緒だったでしもって。新平でも新平、ソウちゃんだった時いないってあったよね。あるある家にいて、うん、でソウちゃんだったけは、行くとやる、うん、何でだよなんでね。個<笑> あ, <笑>あ、そうなんだ。俺はもうソウちゃんちームに向いきたし、うん、ずーっと一緒だね。すげえなもう。いやでもね、マップが辞めた時びっくりした。<笑>もったいないってマジで思った。なんかこの。 双子のイケメンが辞めるってめちゃめちゃもったいないと思ったよ本当 に, 本当に、うん、でも、うん、決めてたんだよね自分の中 で, で悩んだ時期もあったけど、うん、それすらもうなんか向いてないのああなるほど、ね、ってい う, もうかなり落ちたね下もオーラン効果あたりは、うん、もうやめると思う普通に働こうと思ったら働けないの最初はねやっぱねやべえと思っていやそうだよねでも10年違う社会と僕は僕今あの沖縄に移住しててそっちの方で自分がこ は夢があた<笑>からんわからん全然わかわねいいいんんんんんんんやややららら衣装ささにガチ切れされたガチチ れ, されたやばいよめだもとけ<笑>、うん、もういつだけ飛んじゃん<笑>なんでなんでで最上台で水軒やって。 なんか足、足で本当に踏み外して落ちましたちょっと待って俺それ見たぞ<笑>それで出てくるの遅かったんだよ待、まあ、ってそう。見てたのあれ見てたあれヤバかったよということでお送りしたのはマ ッ, ハ全開ゴールドマッハでいくぜ<音楽>またなーチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いしまーす